オール沖縄勢力の日頃の行いの結果なのではないでしょうかどうも政治いろいろの学ナですものすごくわかりやすい形の保守対革新となっていた名護市朝鮮結論が出た模様です毎日新聞の記事を引用します 米軍普天間飛行場の県内移設工事が進む辺野古がある名護市の市長選が23日投開票され、移設を進める政府与党が支援した現職の戸口武豊氏が、移設に反対する浜木デニー知事らウォール沖縄勢力が推した新人で、元市議の岸本洋平氏を破り再選を果たした。 当日有権者数は 49,959 人、投票率は 68.32% で過去最低だった。政府が2018年12月に辺野古沿岸部の埋め立てに着手後、初めての市長選だった。戸口氏は前回選に続いて今回も辺野古移設について国と県の裁判の 行方を見守ると賛否を明確にしなかった。戸口氏の大差での勝利で政府与党は移設をさらに推進する構えで、秋の知事選での県政奪還に向けても弾みがついた。一方、玉城知事らオール沖縄勢力にとっては、重要選挙が続く沖縄の選挙イヤーの初戦で敗れる停滞い結果となった。 前回戦に続いて移設反対の民意を地元で得られなかった形で、知事選に向けて戦略の立て直しを迫られる。再選を決めた戸口氏は、子育て支援などの政策が評価されたと語り、辺野古移設については、国と県が裁判を繰り返す中で、私の置かれた立場は推移を見守るほかないと述べた。一方、 破れた岸本氏は、子育て支援で、米軍再編交付金に代わる新たな財源を訴えたが、市民に届かなかったと話した。玉城知事は、相手を応援した市民にも、移設は反対だという方もいると思うが、政策の優先順位を市民が判断した。辺野古は軟弱地盤の存在が明らかになっており、 新基地建設に反対する方向性は1ミリもブレないと語った。名護市長選は1996年に日米両政府が普天間飛行場の返還に合意し移設計画が浮上して以降7回目。戸口氏は国の米軍再編交付金を財源に実現した保育料、学校給食費、 子供医療費の無償化などの実績をアピール。国と連携しながら予算を確保すると政府との協調を訴え、子育て世代などに支持を広げた。年明けから新型コロナウイルスの感染拡大で政府与党は幹部の沖縄入りを控えたが SNS で支持を呼びかけた。岸本氏は98から6年に市長を務めた タテオ氏の長男。タテオ氏は移設受け入れを表明したが、使用期限などの条件が果たされなければ撤回すると明言していた。岸本氏はその意思を継ぐと移設反対を主張。玉城知事も米軍に端を走ったとみられる新型コロナの感染再拡大を挙げ、基地負担の弊害を強調したが及ばなかった。 今後の移設計画をめぐっては、米軍キャンプシュアブ東側の埋め立て予定海域で見つかった軟弱地盤の問題が焦点となる。防衛省は改良工事のための設計変更を県に申請したが、玉城知事は21年11月に不承認処分とした。行政不服審査法に基づく防衛省からの審査請求を受けて、 国土交通省が審査を進めているが、政府と県の対立は法廷闘争に発展する可能性が高い。とのことです。名護市長選挙はいろいろな意味で注目されていましたね。その一つが立憲民主党、共産党、令和新選組、社民党が推したオール沖縄勢力の新人候補。 岸本洋平氏のツイート、米軍コロナです。岸本氏は、米軍コロナという語句に対する批判が雨のように注ぐと、自身のツイッターでこれを謝罪したものの、米軍由来のコロナと言い方を変えるだけにとどまり、まるで反省していない、何が悪いのか全く分かっていない態度を露呈します。当日有権者数が約5万人、 投票率が 68.32% ということは、約3万4000人が投票したことになります。その中で、岸本氏は戸口武豊氏に5085票の差をつけられたということです。これは大差と言ってよく、辺野古問題も争点の一つとなったのでしょうが、やはり岸本氏の米軍コロナ発言が大きく影響したのではないでしょうか。 それともう一つ、沖縄の基地反対運動には、いわゆるプロ市民と呼ばれる左翼活動家が多く沖縄入りして参加していると言われています。2014年5月19日付の琉球新報には、デモ参加者の声として、県民の参加が少なく残念という言葉が紹介されています。基地に貼られた横断幕には、なぜかハングルが書かれていたり、 沖縄で開かれる集会のビラには、往復の飛行機代相当5万円を支給しますと書かれていたり、その集会の出席者が、新菅氏や福島水星といった左翼活動家オンパレードだったりと、枚挙に糸間がありません。しかも、これらの県外から来たプロ市民、左翼活動家は、一般道路に座り込んだり、車を襲撃したりと、 傍若無人な振る舞いを続け、地元住民らは舞を潜めているという話も聞きます。今回の名護市朝鮮における岸本氏の大惨敗は、こういった左翼活動家の自分のみが正しいという態度に対する明確な脳なのではないでしょうか。漫画家田村由美氏の作品にバサラというものがあります。これは文明崩壊後の 日本を舞台にした架空戦記なのですが、その世界では沖縄は独立国となっており、今まさに日本から侵攻を受けようとしています。この中で沖縄では和平を望む朝と大統領と、日本に武力で対抗しようとする運転知事という二人が次期大統領選を戦うという描写があります。この二人、表向きは 激しく対立しているのですが、実は裏では結んでおり、どちらかが残ればよい。何とかして沖縄の存続をと誓い合っている中なのです。方法は違いど、この二人は、友よ、これだけは誓おう。決して我が国土を灰にはしないと、と、水杯ならぬ泡盛で杯を交わし、誓い合うのです。 右翼左翼、保守革新、主義主張は違いど、その根底にあるものは本来国を守るという心であるべきであり、それがないものは政治家を志してはいけないものなのではないでしょうか。漫画家の登場人物ではありますが、アサ大統領、運転知事には、決して祖国を灰にはしないという単純明快な愛国心が存在していました。 今回、名護市民が岸本氏に脳、NO、を突きつけたのは、左翼活動家には国を守るという心がないと見抜いたからではないでしょうか。今、左翼勢力が日本全体で支持を落とし続けているのは、実はここに原因があるように思えて仕方ありません。日本ではすでに保守対革新という構図は成立していないのかもしれません。 日本にあるのは残念ながら保守対売国であり、これが保守対革新の構図に戻らない限り、健全な政治というのは望めないのかもしれません。なんとも嘆かわしい話というほかないかもしれませんね。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル評価、コメントよろしくお願いいたします。